正面にレおっす文科生のみんなふわりは正月ボケでふぬけていましたすまんかった強い心をね、こう持ってやっていこうと思うよ差し当たっては奴に借りを返さなきゃいけないよねーうびっくりした奴を倒さない限り ふわりの2019年は始まらないオスふわりチャンネルイノシシはね、とっても神経質で警戒心の強い動物なんだよね体長は個体差にもよるんだけど100センチから170センチで体重は80キロから190キロ初突猛進って言葉があるからわかるけど必殺技は突進 猛烈なこのしゃくり上げ突進攻撃には要注意だよ時速45キロで突進されたら大人でも跳ね飛ばされちゃうんだよねさらにオスの牙は人間の大人の太もものこの高さにあるんだよねだから大動脈を切られると最悪の場合失血しちゃうから気をつけてくださいねイノシシの突進は最大の武器であると同時に弱点なんだ こうやって、受けてあげるとほら、好きだらけここにー小手打ち小手打ちはね、実は喧嘩や誤診、制圧とかに向いてるんだあの、鍛えてないさこの、グーの拳で殴ると指がさ、骨折したり切れて出血しちゃうけど小手で打つ部分はこうね、肉が結構分厚い 骨もね太いところで打つからマスターすれば結構有効な技になるんだ「ホーリーランド」って漫画でも言ってたよねまず相手に当たる部分はこう、ね、手のひらの下の方手首ちょい下のプニプニとした肉厚な部分当てるときは手をしっかり立てて手首と手がねこう垂直になるように。 指なんだけどこうやって伸ばしてやるとね相手の服の袖に引っ掛けて突き指しちゃうからガオってやるときみたいに第二関節まで曲げておいてね打ち込んで動きを止めて回り込んでな流れはしっかり抱え足を取って力をぐっと貯めてそれをね横に腰を入れて蹴り込む てぇ感じかな相手に当たる部分は足のこの側頭の部分側頭ねかかとを押し出すイメージポイントなんだけど言ったと思うけど か, かい足を、ね、しっかりとることが大事体がねこうやって前傾になったりこう反り返ったりしないように体勢よく体の軸はまっすぐにして。 ね、腰をしっかり乗せるのも忘れないでねよくさみんな蹴りとかの時さこさ体勢をとっとって崩す人いると思うけどあのコツとしては骨盤をしっかり立てて姿勢はまっすぐそうやって蹴るとバランスが崩れにくいんだよ。で、でそれでもバランス崩しちゃう人は 膝をね、こうちょっと曲げて、重心をこう下にしても蹴りやすいかも。ふわりチャンネル、よーし、準備は万端。イノシシの野郎を倒しに行くぜー。初手、打ち下ろし鉄。手前に。うわ、やばい。あけまして、おめでとうございまーす。正面に。 レということで遅くなっちゃったけど本年もよろしくお願いいたしまーす。チャンネル登録をして次の稽古に備えるように以上